Welcome to rooftop sessions. ルーフトップセッションへようこそ You are watching I Love You Lord and it is an awesome song of worship It is a traditional hymn that we kind of have pulled and it's i t still s such a relevant song today 愛する我が主よという賛美曲を見たと思いますこれはみんなが慣れ親しんでいる本当に伝統的な成果です And so make sure you guys check down below We have given you resources There are song sheets and recordings of the song 下の方に、えー、賛美曲の賛美コード賛美シートそして録音がありますのでどうぞチェックしてみてください、Enjoy. 楽しんで「愛するわが 「臭美はあなたにき」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 There are resources there, there are song sheets and recordings there. てて and so make sure if you have any questions that you comment down below, ask us questions, we want to talk to you. 質問がありましたらどうぞ下のコメント欄にコメントを残してください高評価そしてチャンネル登録そして他の人にシェアしてみてください本当に他の人たちも学べるように本当にシェアしてみてください祝福がありますようにこの曲は えう一回っけど、okay, <笑>い出しったも<笑> っ, <笑> っ, っ,、ね、っていうのはみんながあしでるかいい曲でいい曲でいい曲でいいでいい曲でいい曲でいと曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲親しんでるっていうか。でいい曲でい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲でいい曲で <laughs> That's okay, because she'll just cut it. Okay, hold on, I'm talking about that. Hahaha, comment